なんとなんとブリッジワンピースとなるとですねではランキングいきましょうじゃあ3位になるとはみなさんこんにちはポリナですで今日は特別の動画でございます今日はなんか多分話す テーマですね。もう皆様ご覧になったのでしょうか。私はずっと前回やりたかった動画でございます。で、今日の動画のテーマは私のお好きなアニメのトップでございます。なんかアニメが好きな方ですね。もうぜひぜひ見ておきたいと思います。ね、で、私は最初の5とか トップ10とかやろうかなと思いましたですねでも絞ってもですね絞っても絞っても絞っても絞っても絞っても絞って も, って も, って も, ってもトップ53になってしまいましたなので1個の動画ではなくて2つの動画で分ける予定でございますこちらの動画を作るには私の全部お好きな アニメはそのジャン ル, ジャンルごとに分けてで本今日の動画ですねスポーツのアニメとあとはメカのアニメ劇場版少女とビッグファイブのアニメ全部合わせて27個でございますで次のその私のお好きなアニメのパーツ2の動画なんですけど今日ではないんですがそこに入るのは ファンタジーミステリー少年少年愛のアニメでございますでそのパーツ2を全部合わせて26個でございますでもそちらはさっきの話なので今から続きましょうちなみに私はなぜこの格好をするのでしょうかねでちょっとアニメっぽいのメイクをしてちょっとなんか ヴィランっぽくになったのでしょうか<笑>で。もう一つの理由なんですが、私の登録者たちの中にはですね、あんまりアニメが好きな方はなかなかいらっしゃ い, いらっしゃらないと思います。ただ、じゃあその動画のテーマではなくて、この 綺麗ドレスを見ながら動画を楽しむんじゃないのかなという形になりました。で、早速始めましょう。で、私、最初はスポーツのアニメでございます。で、私はスポーツを結構、結構好きです。いつもすごくアクションが多くて、で、モチベーションにもなります。で、その見ると奇跡的に まあ、盛り上がってます。盛り上がるでしょうね。で、同じく、あ、スポーツやりたいな、と思います。なんか、バレとか、サッカーとか、バスケットとか、もう全部このアニメを見ると、あ、やりたいなぁ、で、時には本当にやります。はい。なので、好きです。で、このランキングですね。まあ、その、ランキングに入ったものは、もう、全部是非、ぜひ、 お す, すめしますよで、このランキングですねこのスポーツのアニメはもう全部1位になると思えばいいと思いますはい始めましょうで一番はひかるルの語でございます私はそれはなんかもうとても好きですその 主, 主人公も話もその 5, 5ですね。そんなに盛り上がるゲームじゃないのかなと思ったらいやー、結構テンションが高かった。もうぜひぜひ、なんかもう素敵のな作品でございます。私もう何回も見ました。漫画まで、漫画までもう素敵で2回ぐらい読んだかな、3回読んだかな、もう覚えてないんですが、はい、ぜひおすすめします、光の5。次は ハイキューでございます。で、そこはなんかアニメーションもキャラクターもキャラクターももう全部全部好きですでまたはそのアクションの部分がすっごくすごくなんかいいで見るとあ次は次は何皆さん買ってくださいみたいなねうんぜひ なりますね。なるよね。で、カラスノ の, の皆さん、そちら の, そのチームの名前ですね。主人公のチームはカラスノ。ね。もう本当にみんなは素敵で、みんな好きでございます、はい。で、次は、結構ちょっと新しくないものですね。ね。アイシールド、アイシールド21でございます。 で、それはアニメフットのアニメですよ。はい。で、なんか、アメフットのアニメを見て、<笑>ぜひやりたいな、すごくやりたいな気持ちになってしまったんですよ、私は。まあ、まだチャンスが、チャンスがなかったんですが。で、こちらのスポーツですね、あまり女子向きじゃないのかなと思ったけど、アニメと、または漫画結構楽しみました。で、素敵な部分ですね、私、その、 主人公のミステリーは好きだった。なんか、その、いつもそのアミフットをやった時、主人公はね、そのアイシールドをやってました。だからアイシールド21で、21番だったっけ多分もう覚えてないんですかで、そのなに、もう、ねもう敵たちですね。もうその何実際にその主人公に会うと、あ、その人は、 すごかったとか全然わかりませんでしたで、その分は私は結構楽しめました次に行きましょう黒子のバスケでございます黒子のバスケですねもう結構楽しめましたああ特に第1期、第2期はもう素敵素敵でもうなんかまあいっぱい好きなキャラクターも いたしね、もう好きで好きで仕方がない次は弱「弱虫」「弱虫ペダル」でございます、ね、でそうですねそちらはその自転車スポーツのアニメで自転車のアニメなんですけどもうなんかえっとですねその主人公は実はオタクなのでオタクの男性なので私はこのところは 結構気に入ったのかなでもちろんその他のキャラクターとかレースとかも面白い面白いでぜひ自転車が好きな方アニメと自転車が好きな方ぜひお勧めしたいと思いますでこちらの最後ですね3月のライオンでございますでこちらは実は将のアニメでで 紅虫のアニメですね。結構深いです。で、全部言ったアニメの中で、その光の語、その語の話と、その3月のライオンですね。一番深い意味を持っています。本当に。ねえ。うん、その、その将棋だけではなくて、5だけではなくて、まあ、本当に本当にその人の心とか、 まあねその人の人生とか私一番何を目指したらいいのでしょうかねその本当の幸せは何でしょ う, う目が目がちょっとあまあとりあえず本当に深い意味を持つアニメなんですかそれはもちろんスポーツでもありますがスポーツだけではないはい、深いです是非是非このこちらのアニメをおすすめします次はメカ メカのアニメでございます。私、このジャンルも結構結構好きです。もう、なんか、ジャイアントロボットの戦いは、それは素敵じゃないですか。もう圧倒的に。はい、好きです。最初ですね、コードギウス反逆のルルーシュですね。もう、それは面白くて面白くて仕方がない。ねえ、で、そのアニメのスタイルとか、その、結構その、 プロットの中には結構政治の話でもあったりでまあその主人公はねその特別の能力があってで人を操 れ, れる能力なんですがもう結構面白いですでこちらのアニメですねまあ主人公は悪人役かなとなんかすごくいい人なんかキャラまあとりあえずキャラは複雑ですはい 次のタイトルですね。みんなは知っていると思います。日本人の皆さんもアニメが好きかどうか関係なくみんなは知っています。お分かりなのでしょうかえっと、こちらは「エヴァンゲリオン」でございます。はい。そのアニメも劇場も全部を含めてもうなんか作品でございます。みん な, みんなは好きわけではないが、 ちょっとまあおかしいというか特別な話なんですがでもまあ一応作品と思います好きであってもじゃなくてももう作品ですはいアニメ好きな方ちょっとまあ見るべきというか見た方がいいと思いますはい次に行きましょうです次は大きいフランチャイズなんですがそのフランチャイズから私一番好きなものが選びました それは、ガンダム、機動戦士ガンダム、鉄血のオーファンス。はい、発音もし間違ってあげましょう。はい、機動戦士ガンダム、鉄血のオーファンズ。機動戦士、<笑>機動戦士ガンダム、機動戦士ガンダム、機動戦士ガンダム。<笑>機動戦士ガンダム。鉄血のオーファンズ。はい、私は好きです。ねまあ、 主人公ですね。もう、なんか、ね、心が強い人たちばっかりです。辛いじじ人生を歩んだ若い人たちです。はい、とても好きでございます。次々に行きましょう。で、またですね、大きいフランチャイズで、マクロス。で、私は一番圧倒的好きなものですね。 ママククロロロス、マークスフロンティアで、ございます。でこ、こちらのアニメですね、珍しいところがございます。えっと、その主人公、男性の主人公よりも、私はずっとずっとその女性の二人の主人公ですね。 好きです。その子たちはすごく可愛くてもうなんか心が強くて雪があって可愛くてその2人の主人公がすごくすごく尊敬していますでそのアニメの特徴ですねすごくなんかえっとですねまあそのメカの話ですね メ, メカのアニメは戦いが多くてでその 戦いの時ですね。その主人公たちは女性は歌います。歌っていてでその曲はその本当に印象的でございます。はい、マクス・フランティアは私はすごく好きです。次は次は行きましょう。でメーカーの最後のトップですね。はい、電源トップグレノワガン。 はい、グレンラガンでございます。で、私、このトップの中から、このメカのランキングの中から、ああ、もし選べば、一番好きなものが選べば、その、天元、グレンラガン、ああ、イワンギリオン、いや、そうですね、選べない、いやはり、い、選べないです。で、その、グレンラガンも素敵だと思います。そちらの話も深いです。もちろんメカがあって、そこは戦いもあって、 でもそちらは男性の主人公たちも女性の主人公たちもですねもう心が綺麗でまあ、意思も意志も強いででレナイの話も私はそ う, そうすごく好きででまあ一応すごくお勧すすめしますでこれから これから劇私の好きな劇場版アニメランキングを紹介したいと思います。こちらは短いので、そのアニメの3つだけを入っております。はい。で、一番私は女性ですね。私女性、もちろん、ね、何のアニメを好きなんでしょうか、ねね。多分ロマンチックでしょうとか。で、私のランキングですね。1位は、まあ、みんなも、みんなもまたは全部1位して。 でもいいけど私の心の中には特別な場所ですねそちらはベルシェルクです<笑>ベルシェルクでございます特には漫画は作品と思えばいいと思いますその漫 画, は漫画ベルシェルクの漫画はもう何回読んですごくお好きですでアニメに関してはですねその昔のアニメとか新しいの 3D アニメとかもう関係なくそれはなんか昔のアニメはまあまあ悪くなかったでその新しい 3D の方はすごくもうゼロポイント本当にマイナスにいきまして大変ですですがそのベルセーシッルクの劇序版ですねあーベルセーシッルクの黄金時代編ですね劇序版そこは うんすごくよくとよくできております。はいそちらの映画ですね。まあその話は結構暗い。でその暗い話が好きな方はぜひおすすめしたいと思います。で次ですね。次は君の名君なのは君の名はまあすごくみんなは知ってるんじゃないかと思う。まあもし まだ見たことがない方とか聞いたんじゃないのかなと思います。はい、君の名は、君の名はというアニメはすごく素敵です。もうロマンチックで私はもう 見, 見るとなんか必ず何回も涙が出てくるんです。はい、すごく素敵素敵、優しい面白い。 面白い話ですぜ。ぜひおすすめします。どこに例えばなんかああ、えっ、ー、とですね、こちらのアニメですな、ね、ぜひその彼氏と彼女を一緒に見ると一番おすすめじゃないかなと思います。とてもロマンチック的な雰囲気になると思います。いや、本当に本当にいい雰囲気になると思います。で、こちらの最後ですね、千と千尋の 神隠しでございます私はまあ、または日本人の皆さんその人ブリはみんな知ってるんじゃないのかなと思いますで次次いきましょうで残るのは少女とビッグファイブで少女から申し上げますでそうですねまあ少女が好きな方ですねまあ大体 女性じゃないのかなと思います。でも、こっちのアニメですね。私的にはなんか、女性であっても男性であっても楽しむことができます。で、少女は、少女ですね。少女のアニメですね。8個、八個まで結構、結構選びまして、まあ私は、いや、せっかく、やはり、い、女性なので、やはり少女を結構 見, 見ます。はい。で、最初ですね、のだめカンタビレ。 のだめカンタビエを、それはフランス語じゃないのかなちょっと難しいです。で、そのアニメですね。主人公は、主人公ですね。そのピアノを弾ける少女で。で、そのひ少女の話はちょっと私に似てるんじゃないのかなと思います。まあちょっと丸くてバカで、すごく素敵な方。自分のこと素敵な方言えばいいのかなとりあえずね、その、ねえ、 このアニメの主人公はそのすごく素敵な女性でございます。で私的にはそのアニメの中から大体見るとなんかやはり男性のキャラクター が, キャラクターが好きなんですがこ ち, ら、ね、こちらのナダミカンタビューの主人公さんですね。もう是非私はすすごごくくその子がすごく 好きでございます。はい、次に行きましょう。で、スキッビットです。スキッビットですね。その、まあ、はい、それは女性向きじゃないのかなと思います。その男性は見なくてもいいかなと思いますが、女性たちは結構楽しむんじゃないのかなと思います。私は特に、それは特に漫画の方がお好きで、はい、好きです。スキッビットですね。で、次はドラドラ。 ドラドラは結構有名じゃないのかなと思います。で、こちらのアニメも女性でも男性でもその愛の話はすごく好き、素敵で、で、コメディがいっぱい入っているので、ぜひぜひおすすめしたいと思いますで。次のアニメですね、フルーツバスケットでございます。で、そのアニメ私はみんなにすごく知っておきたいと思います。なぜならそのアニメはすごく 優優ししいでです。す。その優しさにあふれるアニメです私はもうなんか見るとすごく何回も泣きますねでもちゃんとこう愛の話がありますがそのもっともっと深い話がございますその幸せの話とか心の強さの話とか<笑>すごくそのアニメはまあ癒されるぐらいですね見ると心はすごくか高く 感じます。だからぜひぜひおすすめしたいと思います。はい。で次のアニメですね。えっと、7というアニメでございます。7はソーチャーのアニメのことなんですね。まあ、一応ドラマで、まあ、大, 人的大人向きの アニのかなでそちらの音楽もすごく素晴らしいでそのメインの話ですねバンドバンドの話ですねでそのナーナーという主人公を一応その、えー、と歌手歌手でございますそのバンドのソリストででまあそちらのそのステージの生活も日常の生活もすごくすごく 興味深いじゃないかなと思います。なのというアニメをすごく楽しみました。はい、次に行きましょう。もう少しでございます。私はとてもとても素敵素敵特別なアニメでございます。とてもなんかもう世界もその主人公たちも話もその漫画家のスタイルももう素晴らしいと思います。で、こちらクランプ。 クランプさんの翼クロニカルでございますはい、すごくすごくお好きです私ははい、次のアニメですねナギの明日からナギの明日からで、そのアニメですねまあ プロットはなかなか珍しくて面白くてでそちらはその水の下に住む人たちと普通の地上に住む人たちもございますでそちらの占い話もすごく素敵ですまあちょっとドラマも入ってるしまあ私は見た時はもうすごく楽しみましたそんなに 日本にそんなに有名かどうかちょっとわからないんですが私はこのアニメをすごく楽しみましたロマンチック、はい、その少女の最後のトップですね確かにあまり人気ではないと思いますはい最悪国物語ですサイ最悪国物語で私はまたそのアニメの女性の主人公が 大好きです。で、その人の特徴ですね。その人はすごく頭がいい。頭が良くて。で、そちら、三国物語、歴史的な物語で、その主人公は、その公務にな、ね、りたいね。ね、それはすごく難しい、その時。ね、その、まあ、その時は、その女性たちはあんまり、その、 えーとですね、その女性たちの生活はあんまりにも大変でしたがその仕事をいや、そもそもその仕事をやるのはできなかったんですが、その子は頭がとてもよくてで、目標があって、その目標を一生懸命を目指したいと頑張っています。私、その子が憧れの方でございます。 で、もうすぐもうすぐ終わりなんですね。私はビッグファイブと言いましたが、そのビッグファイブなんと、そちらはワンピース、ブリーチ、ナルト、僕のヒーローアカデミアと、えっとですね、鬼滅の刃でございます。で、まあ、なんかアニメが好きな方結構知ってるんじゃないかと思います。まあ、で、こちらのアニメですね、 まあ作品でもありますがなんか漫画の方ですねその私はそのビッグファイフを特別にした理由がございますそのアニメその前のアニメも全部話が終わってでなんかもう作成した作品みたいな感じででそのアニメそのブリーチナルトとワンピースですね漫画はもう 素敵です。でもアニメですね、あまりにも長くて、その最後の方は甘いク、クオリティが落ちたりするとか、まあ、ねそれはなんかちょっと良くない面もありますから、まあ、特別にしましたが、でも、まあ、ぜひ見ておきたいと思います。そのアニメの、その、そちらのタイトルはね、歴史に残ると思います。もう残っていて、もうなんか特別じゃない。 かなと思いますそのファンたちは本当に本当にいっぱいいるんじゃないかなと思いますでこちらは私はなんとこのランキングの中にはこっちだけでなんか1232425位までつけると思いますできます<笑>これだけは心の準備ができましたね5位になるのはねそちらは鬼滅の刃 鬼滅の刃でございますなぜならまだ終わってない作品でございますやはりもう少しをなんかもう少しを見ておきたいなと思いますでもそれにしては話はとても素敵だと思いますで次に行くのは僕のヒーローアカデミーでございますでそちらはまあ同じく話はまだ終わってないんですがでもとても素敵素敵その 素敵なものでそのキャラクターの中にはそのアニメのキャラクターの中には私はすごくまあ女性でも男性でもみんな好きをすごくまあいいもい い, い, いこのアニメはまあすごくいいアクションいい少年じゃないのかなと思いますで次に行きましょうこういうのはなんとなんとブリッジ、ワンピースとなるとですねではランキング行きましょう <ー><ー>じゃあ3位になるとはブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ 思いますでナルトとワンピースナルトのワンとワンピース1位と2位1位と2位2位になるのはワンピースでございますはいはいでも、まあ言うまででもなくもう素敵な作品でで、まあ、私のそのトップ5の中ならの話ですね一位は1位は1位は1位は ナルトにななりましたで、なんか私は<笑>正直に言うとそのまあなるの性格ですね結構明るくて前向きで私はそれが好きのかなと思いますで全部忍びの話はもう超素敵だったと思いますもちろん特に漫画の方ですねでもアニメ も, も素敵な部分がございますはいほう 結構言いましたね、今日は。おおはいふうこれでそのちょうどトップの半分でございます。ですがですが、私、一番好きなアニメはまだ言えない、言えないです。今日出たのかしら、その次の動画に出るのかしら、まだ教えないんですが、はい、本日の トップですね。こういうまででした。で、まあ、ぜひアニメが好きな方と、今、ちょうど時間があるんじゃないのかなと、そのジャンルごとですね、お好きなジャンルを選んで、で、そちらに私、紹介したアニメことをと、ちょっと見てみてもいいんじゃないかなと思います。参考になればいいと思います。で、 こちらのランキングを見てくれて本当に本当にありがとうございます。で、こちらはあくまで私の件なので、私もしかしたら皆さんのはすごく本当に別のものが好きであればそれ、まあ本当に良いと思います。逆にそれはいいんじゃないかなと思います。じゃあ皆様から私、 私のおすすめはぜひ書いてくださいね。お好きなアニメとか私なんか私アニメファンとして見るべきものは私まで見なかったでも見るべきものはあれのかしらね。はい。全部全部教えてく、ぜひぜひコメントで教えてください。じゃあ。見てくれて本当に本当にありがとうございました。もしよかったらチャンネルとか登録とかいいねボタンお願いします。 じゃあパカパカパカ。